こんにちは、オランジュリーのミカです。今日はトースターでも作れるちぎりパンを作っていきます。初心者の方でも失敗することなく作れるレシピになっていますので安心して作ってください。わかりやすいように材料の説明もしていきますので一緒に楽しく作っていきましょう。まずお粉とイーストの説明をしていきますね。お粉です。パン作りでは主に強力粉と純強力粉を使っていきます。 今回は強力粉を使っていきますこの動画ではスーパーでも手に入りやすいカメリアをご用意しましたお粉はふるわないでそのまま使っていきましょう次に膨らませるものイーストですね私はサフ社のイーストを使っていますちょっとね量が多いのでこのように小分けにしたイーストもスーパーで売ってますので使ってください 今日ご用意したのはホームメイドというところのですねその他にスーパーカメリアというのも売ってますので利用してみてくださいもし量が多いのを購入した場合封を開けましたら冷蔵庫もしくは冷凍庫で保存になりますでこの子生き物なので必ず賞味期限内に使用するようにしてくださいでは実際に作っていきましょう強力粉 250g インンスタントドライイースト 5g 塩 5g お砂糖 20g ですねこちらをスケッパーの丸い方を使ってよく混ぜていきましょうざっくり混ざりましたら牛乳 145g 卵 30g を加えてさらによく混ぜていきます スケッパーで切るように混ぜると粉気が混ざりやすいです粉気がなくなりましたら生地を台の上に出して手のひらで台にこすりつけるようにして材料をしっかりと混ぜ合わせていきます材料が混ざりましたら生地を左右に転がしていきます左手で右奥、右手で左奥という形で 力を入れて転がしてください。急がなくていいです。少なくとも10分は転がしていきましょう。生地に弾力が出たらグルテのチェックをします。生地を引っ張ってみてすぐ切れなければオッケーです。そしたらバターを加えていきます。バター 20g を細かくカットして生地の上に乗せていきます。生地をしっかりつかんで台にこすりつけるようにしてバターを混ぜ合わせてください。 骨ムラにならないように、生地はできるだけ遠くまで伸ばすようにしていきましょう。バターが混ざればミキシング終了です。材に内粉をして丸めていきます。打ち粉は強力粉を使っていきます。しっかり丸めましたらボウルに入れて、 生地が乾燥しないようにラップをします。生地が2倍ぐらいになるまで温かいところで発酵させます。私は30度で40分発酵させます。40分後です。1.8 倍から2倍ぐらいになれば OK です。ラップに発酵前の大きさをマジックで書いておくと分かりやすいです。しっかり発酵していますので、ラップを剥がします。内粉ですね。こちらを人差し指の第二関節までお粉をつけてあげたら、 ブサッと刺します穴の大きさが変わらなければ発酵完了です4、5回グーでパンチをしていきましょうスケッパーの丸い方を使って生地を台に出します1個2 0ムを20個分割していきます余った生地は分けてください 20グラムかなり小さいです。分割する数が多いので、1個あたり3グラムとか多く分割しちゃうと、1個2個分足りなくなってしまいますので、なるべく正確に分割してみてください。分割できましたら、それぞれを丸めていきます。手のひらの中で生地を転がすように丸めていきましょう。 全部できましたら上にふんわりラップをかけて10分休ませます。では型となる天板にクッキングシートを敷いていきます。今回アイリスオーヤマのコンベクションオーブントースターというのを購入しまして、そちらの天板を使っていきます。22センチ ×26 センチぐらいです。同じ大きさくらいの天板もしくは型がない場合は。 新聞紙を5枚ぐらい重ねて同じサイズぐらいの型を作りましょうそこにクッキングシートを敷いていきます10分経ちましたので成形をしていきますすべての生地を丸めていきましょうガスを抜いて手のひらの中でくるくる転がしていきます両手だとね慣れない人はやりにくいと思うので利き手の方だけでやっていきましょう 練習をすれば上手になっていくかと思いますが他の丸め方も説明していきますね私は打ち粉をしないで成形しちゃっていますが慣れるまでは打ち粉をすると作業しやすいですガスを抜いた後、外側の生地を内側にね折り込むような形で丸めていきます一周したら生地をひっくり返してお尻を閉じていきます ままた血が成形していきますガスを抜いたら閉じ目を今度上にして周りの生地を中心に集めてしっかり閉じますもう一回していきます閉じ目を上にして周りの生地を中心に集めていってしっかり閉じれば OK ですまた違う丸め方です手のひらで今度転がすやり方ですね親指のところの盛り上がっているところを壁にして 転がしていきましょうもう一回やっていきますガスを抜いて親指を人差し指の方に、ね、くっつけるようにすると親指の下が盛り上がって壁ができますのでそこに沿わせて生地を転がしていきますそうするとねピンと張りますので二十個すべて丸めていきます丸め終わりましたら天板に並べていきます 一列、五個、四列ですね、全部で二十個です。並べた状態では隙間がありますが、最終発酵が終了するときには。生地同士が軽くくっついている状態です。そこまで発酵させていきましょう。発酵機能を使う場合は、三十五度で三十分から四十分です。室温で発酵させる場合は、上にふんわりラップをかけておきましょう。発酵させている間に、オーブンに予熱を入れていきます。 アイリスさんのトースターを使う場合は上下ヒーターファンで220度で予熱を入れておきますそれ以外の電気オーブンガスオーブンの場合は180度で予熱を入れておいてください発酵完了しました指示同士が少しくっついているような状態ですそしたら焼いていきます実はこのトースター初めて使うんですうまく焼けるといいですよね220度で13分焼いていきます 電気オーブンガスオーブンの場合は180度で15分ぐらい焼きましょういい焼き色がついてきましたね楽しみですねキッチンタイマーで調整時間を測っていますはいでは出していきましょうこんがりいい焼き色がついていますケーキクーラーに移動していきます対角線上にオーブンシートを持ってケーキクーラーに移してください 粗熱が取れましたらビニール袋の中に入れてパンは保管しておきます45日は美味しく食べられると思いますので一つずつちぎりながら楽しんでみてくださいちょっとちぎってみますねふわふわです押しても戻ってきます弾力ありますね ちょっと食べてみます。やっぱりね、トースターなので、少し表面の水分が抜けてるかなって感じがしますので。焼成前に卵を塗るといいかもしれませんね。いかがでしたか。ちょっと作れそうな感じしませんか。トースターでもね、こんな感じでパンが作れます。 これからしばらくトースターで作るパンをご紹介していきたいと思いますので楽しみにしてくださいよかったらチャンネル登録をしてくれると嬉しいですもし作ってくれましたらインスタの方にタグ付けでアップしてもらえたらできる限りご挨拶に行きますぜひ楽しんで作ってみてくださいではまた